型紙を使って海で遊ぶ子供たちを作りましょう型紙の子供のパーツを使います体にする肌色のパーツを大まかに切り色画用紙の上にスティックのりで仮止めします色画用紙2、3枚を重ねてホッチキスで留めます画用紙の色は1色だけでなく褐色やテールオレンジなど 違う色を重ねるといいでしょう重ねたまま型紙の線に沿って切ると体パーツが一度に2、3人分できます水着やビーチボールなどのパーツも同じようにして切りますこちらはカラフルな色を選びましょうパーツが切れたら一人分ずつに分けます顔や水着 浮き輪などの模様を描いたら、手や顔の向きを工夫して貼り合わせます。画用紙を重ねて貼り合わせた波の間に差し込むようにすると、海で遊んでいるように見えます。広い海に魚などと一緒に飾りましょう。